果てしなき打ち牙を繰り返しその結果として分裂と野望を重ねるのが日本の左翼の特徴と言ってもいいのかもしれませんどうも政治いろいろの学なぶですマネーロンダリングならぬ政党ロンダリングを繰り返して今に至っている立憲民主党 その立憲民主党の一部議員が、またも分裂を画策しているのではというニュースが入ってきました。日韓スパの記事を引用します。新年早々、ブーメランが永田町を旋回した。立憲民主党がネットメディアに1500万円の資金提供を行っていた問題だ。昨年には左派批判を繰り返す。 有名 sns アカウントダッピが自民党と取引のある会社のものだったと判明。自民のステマと追求していた立民が同じ疑惑をかけられているのだから笑えない。背景には当事務局を牛耳る人物がいるとか、90年代の民主党決闘時に旧社会統計議員が合流し、事務方を引き継いだが、その筆頭が 立民の前事務局長秋元俊サハグループや労組に顔が広い実力者でシールズの後見人でもあるそのシールズメンバーが設立した代理店を通じてネットメディアにお金が流れていたことからも秋元氏の関与は明らかおまけにその代理店の代表は脱皮を相手に損害賠償請求訴訟を起こした 立民議員の代理人、竹内塩次弁護士。関係性を紐解けば、政権批判の世論を高める狙いがあったのは明らかだ。実はこの騒動を発端に、立民は一気に崩壊に向かう可能性がある。政治ジャーナリストの藤本淳一氏が話す。すでに枝野幸男前代表を中心に、40人以上が、 離島の準備を進めているようです昨年の衆院選で140人以上も立民候補者が落選しましたが、その多くが今も支部長を務めており、財政負担が膨らんでいる。おまけに、泉新体制で江戸の白旧執行部の意見が通らなくなったので、落選議員というお荷物は立民に押し付け、選挙に強い議員だけで、 新党立ち上げよううとという構想ですす分裂が表面化するのは参選後とか国民民主と都民ファーストの合流が実現すると、立民は厳しい。立民の支持母体である連合の吉野智子会長と、連合東京の佐藤千秋事務局長、都民ファの荒木千春代表は女子会仲間で、連合東京が 国民民主を支持するのは規定路線なのです。参院選での票の激減が立民分裂の呪しとなるでしょう。ブーメランも分裂もいつか来た道だが、22年の立民から目が離せない時事通信が1月7から10日に行った世論調査で、立民は政党支持率で維新に追い抜かれた。 自民党は前月比 0.8 ポイント減の 25.6% で、維新が同 0.6 減の 4.3%、立民が同 1.0 減の 4.0% だった。1月11日に NHK が報じた各党支持率でも、自民 41.1%、維新 5.8%、立民 5.4% という中、 資金提供問題でで今後さららに支持を減らすすののは必至かとのことこ日刊スパといえば、いろいろと評価の分かれるメディアといっても良いメディアであり、一部ではニュースソースの信憑性に疑問といった声も聞かれるメディアではあります。その日韓スパの記事ですので、全幅の診断に足ると言えるかは、まあ微妙なところではあるものの、 この記事の内容は、さもありなんといったところではないでしょうか。立憲民主党はご存知の通り、旧民主党を母体としています。中心を担ってきたメンバーを見ると、小沢一郎氏、鳩山幸雄氏、菅直人氏、枝野幸雄氏、前原誠治氏と、そうそうたる名前が並び、合弁や吸収した政党を見ても、新政党、 新党先駆け、新進党、民社党など多岐にわたります。李合衆参が全て悪だと言い切るつもりはありません。が、このメンツや政党名を見る限り、旧民主党の政治理念とは、いかにして議員の座を守っていくかが第一となっており、国民の生活や外交問題などは、二の次三の次と言っていいのではないでしょうか。 旧民主党を結成する上で重要なフィクサーとなっていた小沢一郎氏などはその典型と言っていいでしょう。かつて小沢氏は国民の生活が第一という名前の政党の代表を務めていました。このような名前を付けておきながら東日本大震災の時に地元の選挙民の苦しみを顧みず一人逃げ出すなどまさに俺の生活が第一と言っていい行動言動を繰り返しています。 その小沢氏のもとに集まっている議員です。押して知るべしといったところでしょう。日韓スパによれば、離党を画策しているのは、枝野幸男前代表を中心に40人以上となっています。その目的は、次の選挙に当選することであるのは間違いないと思いますが、誰を引き連れていくかによって、若干意味合いが違ってくると思われます。 その代表的な人物が福山哲郎前幹事長でしょう。言うまでもなく福山哲郎氏は今回の CLP への資金供与の中心人物です。もし枝野氏がこの人物を置いていくのであれば CLP 問題やブルージャパン問題は立憲民主党に置いていき自分たちは関係ないという態度を取るだろうと思われます。 旧シールズのメンバーが作るブルージャパンは社員わずか8名。このわずか社員8名の会社に立憲民主党は9億円ものお金を渡しているのです。このわけのわからない問題に対し西村智奈美幹事長は個別の取引については回答を差し控えたいと答えており次の選挙戦に影響が出ることは必至です。もし福山哲郎氏を連れて行くとしたら その場合、CLP 問題が主眼ではなく、共産党との連携を解消するのが主眼なのではないでしょうか。前回の衆議院選、立憲民主党が惨敗を期した一員は明らかに共産党との格外協力です。立憲民主党は立憲共産党と揶揄され、大苦戦を強いられました。枝野氏はじめ、 立憲民主党の旧幹部らは選挙後口々に共産党との連携を見直す趣旨の発言を繰り返していましたが、C 氏がこれを許すはずもありません。立憲民主党はほんの一時の利益のため、とてつもなく大きな荷物を背負ったことになったのです。この共産党との閣外協力について、旧幹部らは大失敗だったと思っているに違いありません。 かといって、今更になって、協力はごさんなどと言い出せば、C 氏をはじめとする共産党勢力が何をするか分かったものではありません。これを波風立たせることなく解消する方法といえば、自分たちが立憲民主党を出ていくという選択肢を取らざるを得ないでしょう。今のところ、日韓スパしか放置ていないニュースですので、今後本当に江戸のらが、 を実行に移すすかかどうかは不透明ですが、もしその時が来た場合、福山哲郎氏を置いていけば、CLP、ブルージャパン問題を現執行部に押し付けて逃げるトカゲの尻尾切りであり、福山氏を連れていけば共産党との協力体制構築の過ちを認めず、これも現執行部に押し付けて自分たちだけさっさと逃亡ということになります。 どちらに転んだとしても、支持率の向上につながるとは到底思えませんが。まあ、立憲民主党に期待することは全くありませんし、今後の成り行きを生温かく見ることにしたいと思います。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。